どうもたので見てくださいちょっと動画撮るの忘れて写真しかないんですけどそれでもよろしかったら見ていってください BYG まずは材料を測って順番に切っていきますでその次は組み立てます組み立ててる途中で歪んでるの気づいたんですけどまあもう気にせずにこのまま行ってしまいましたで間に棚などをつけていって で蝶津貝をつけて最後に表に鍵をつけたんですけどこの鍵おかしいことに気づいて後からもう1回新しく買って付け直しましたで完成品がこちらとなっておりますまだなんかちょっと不満点残るので後々改良したやつを作っていってみたいと思いますでは今回はこちらで終わりますありがとうございました